こんにちは。つくば大学のアランヤです。このビデオがプログラミングチャレンジ第7回文字列。この最後のビデオでサフィックスアレイについてお話しします。みなさん、こんにちは。今回のビデオでサフィックスアレイっていうあと文字列のアゴリスムに結構便利なデータ構造を説明します。 ただし、えっと、まあ、今まで説明したことと比べて、多分皆さんはサフィックス割レイ見たことがないだろうかと思いますので、そのサフィックス割レイをどうやって使うには説明するまでゆっくりいきたいと思います。ですね。えっと、まあ、多分こ、今回は、これはちょっと難しい方のビデオになりますので、まあ、ゆっくり、あの、よくポーズしながら見てください。サフィックス割レを説明するには、まずサフィックス3を説明したいと思います。 サフィックス3が、あの、その、retrieval。この tree は、キ構造の tree じゃなくて、retrieval の tree の意味ですので、これは、あの、サフィックス、まあ、あの、その言葉の後ろの部分ですね。サフィックスを retrieval するためのデータ構造です。基本的なアイディアが、あの、文字列、いくつかの文字列のサフィックスを変えて、で、このサフィックスを開けた後に、あの、文字順で並ぶ。 で、文字順で並ぶと、あの、キコゾに置いておきます。同じ文字が、えっ、ー、と、それぞれの文字がキコゾの辺になります。ですので、例えばここで見ると、あの、r、t、t は2つがあるので、t は t の辺があって、で、えっ、ー、と、あと文字は at、at の辺もありますね、a と t。 で、あとは AR。AR もあります。A と R。なお、A が同じなので、A は一つの辺。だから、AT、AR の辺があります。で、CAT もなんか、あの、スフィックスですね。だから、CAT。で、CAR のスフィックスもありますので、ここの C と A が同じなので、同じパスになります。CAT がスフィックス。CAR もスフィックスとなります。で、えっと、このデータ構造を作ると、まあ、いろいろな、あの、 便利な使い方がありますが、データ構造の作り方については最後に説明します。まずデータ構造の仕様について説明したい。では、あの、まあ、この、この言葉のこの単語のガッタカの単語 の, あのサフィックスツリーを考えましょう。まずサフィックスツリーを作る前に、えっと、ガッタカの最後にこのコントロールを作ります。このコントロールが、えっと、このサフィックスの最後の文字です。 必ずサフィックスのない文字をクロスすることは大事ですね。で、こうするとすべてのサフィックスがこうなります。これはなんか順番じゃなくてすべての言葉は0。えっと、n-1 のサフィックスが1、n-2 のサフィックスが2、n-3 のサフィックスが3ですね。で、これはサフィックス3、前のサフィックス3を作ってあの最後、えっとその最後の文字列になったのでその このラ i のラベルとこの同じラベルの頂点を入れます。ですので、例えば、このドラサインだけのは、なんかこのラベルが8なので、この頂点の8のラベルが8。で、a、ドラサインがここですね。a とドラサイン。これは7です。で、えっと、a なので、前も言った通りに、a が同じ文字で始まるプレフィックスがすべてこの辺があります。だから、ここは a があって、あとは aca、aca ってこうですね。 で、次は AGCA、AGCA、ここは3があります。で、逆に GACA とかですね、GACA がここに4が。で、G が始まるのは2つがありますので、ここもですね、g a t a g a c ですね、これは0です。で、えっと、これは何が使うかというと、この機構図をよく見ると、あの、なんかその、頂点の チューデン、頂点から出ている辺の数を、えっと、気になりますですね。例えば、a の頂点の子供が4つがあります。で、これを見ると ga、言葉の中の a も4つがある。これはね、偶然ではないですよね。ここも ga を見ると、この ga の後の子供が2つがあって、で、子供のこの言葉の中に ga も2つがあります。つまり、これをうまく作ると、 <咳>その M のパターンが T のテキストの中に何回繰り返しているのか分かります。A が4つの部分キーがあるので A が4回を繰り返しています。GA が2つの部分キーがありますので GA が2回を繰り返しています。で、例えば AA がね、AA がここを探しても見つからない。A の中にもう1つの A がないので この言葉の中に AA が存在し な, しないっていうことがわかります。ですね。で、あとそれをあと見つかるためにこのキーで探索すればいい。例えば、あの、Z で探索すると、ここに Z がないので、この言葉の中に Z がないですって指定がわかります。じゃあ CA がここにありますね。CA が子供一つしかないので、CA がこの言葉の中に1回しかないです。 で、あの、もう少し、なんか、もう一つのやり方は、えー、まあ、これをもう少し使いやすくするために、えっ、ー、と、この気を圧縮することができます。子供は以降しかないの頂点が、まあ、あの、えっ、ー、と、ほとんど使わないので、それを削除して、子供が一つ以上の頂点だけを残します。だから、なんか、 の A から子供が四つがあってその四つの中にえっとそのカウントとインデックスの頂点がすぐ入りますでえっとその辺にはあとまあその文字列この頂点から始まる文字列が入っていますだからここは GA があってで GA の次は CA が来るし GA の次は TA GA CA が来ますで最後にこのインデックスの頂点が入っる。 では、あの、こういう風うなデータ構造がすると、文字列の探検索、ストリングマッチングすることができます。どうやってストリングマッチングするかというと、あの、まあ、パターン M を検索、t の中で検索すると、キー構造キー構造で、えっ、ー、と、まあ、そのパターンを検索して、 で、あとそのインデックス頂点を見つかったら、そのインデックス頂点がそのパターンの始まる場所。例えば、A を探していると、ここから A の辺がこれですね。だからこっちに来て。で、ここからもう A が来ましたので、すべてをマッチングしたので、A からの頂点インデックスが7531なので、A が4回繰り返しています。で、A がインデックス7531で、えっと、発生しています。 で、次は ga。これは a が ga じゃないですね。ここも ga じゃない。ここは ga です。で、ここから、えっと、すべて検索すると gaca が4と ga0、えっと。ですので ga が2回繰り返してで ga の場所が4と0ですね。インデックス4とインデックス0が ga が発生します。で、t が、ここが t があります。で、t が1回だけで t がインデックス2で始まっています。 で、z がないから、z が t の中に存在しないということです。で、これはね、なんかその、あの、これすごい早い。なんかこの機構像があれば、えっと、この文字列の検索が、えっと、o o f m. m がその文字列、えっと、パターンのサイズですね。kmp 法とか、あの、z 法とか、o of t だったんですね。あの、文字列、大きな文字列のサイズだったんですけど、この t があれば、 ですね。ここはね、なんか tree の作るあの実感がカウントしてないんですけどあと tree があると考え、なんかこのキがあると考えるとあの O of M ですね。O of M で検索することができます。で、なんか query が多ければ、あのこれは結構早いですね。もう一つができるのは、えっと、longest repeated substring。 Longest repeated substring が何かというとあのその、この t の中で一番長いあの2回以上起こすの部分ストリングです。例えば、あのこの GA、えー、と ta, ga, ca の中で repeated substring が2つある。a が4回リピートして ga が 2, 2回リピートする。で ga が、えーと、a と ga の中に ga が長いので あの こ, のこれの L longest repeated substring が ga となります。ですね。で、これをどうやって探すかというと、あの幅より探索で始めて<咳>あの、一番子供が多いの一番深いノードを検索することだけです。あとはよくあるのは longest common substring。m と n の 両方の文字列の間に一番長い、えっ、ー、と、部分、カモンサブストリングを検索するには、あの、この tree を使い、も使います。これは、あと、m と n をくっついて、えっ、ー、と、tree を作ると、あの、その中の、えっ、ー、と、リピ p e a t e d s u b が longest common s u b になります。両方くっつくと、なんかその、m を終わるシンボル。これはドラサイン。で、n で終わるシンボル。これはシャープですね。 で、えっと、青いのノードがドラサイので終わっているので、これは、えっと、M です。赤ノードがハッシュで終わっているので、これは N です。で、えっと、ハッシュとドラサイの両方の子供があるの、一番子供、あと長いノードがお探 し, します。例えば、A が両方の子供がありますね。で、4つがあるので、あ、1、2、3、4、5ですね。だから A が5回を繰り返しています。 赤で2回で、青で、えー、と4回。でも、ata を考えると、ata が赤と青、両方の頂点があるので、ata が、えー、とその m と a の中に両方に存在します。こから、なんか、m と a のど、カーモーサブスティングを探すには、tree は便利です。まあ、あのー、 いろいろな、早くなんか文字で検索ができますが、それはできるために、まあ、tree が必要ですね。で、えっ、ー、と、suffix tree が O f n で作成することができますが、のこの実装は結構難しいなので、この授業ではスキップします。今回が suffix array を説明します。suffix array が n log n で実装できますが、 あの、まあ、あと、まあ、OFN より、ちょっと、実行計算コストかかるけど、実装は割と難しくないですね。まあ、興味がある人は、ぜひ、あの、スフィックス T の実装も、えっと、調べてみてください。では、u フィックス Array の実装についてお話ししましょう。u フィックス Array が、こんな感じのデータ構造です。まず、えっと、すべての u フィックスを作って、u フィックスのアインデックスを取ります。これは、今、前と同じです。 で、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、なんかその文字順で並びます。文字順で並び替えると、こんな感じで出ます。で、この i が sai になりますですね。だからこの8がここの8。この7がここの7ですね。ここ aca がここの5。で、この sai に対して i もあります。だから i が0で sai が8。i が1で sai が7。sai が、えっ、ー、と、このサフィックスが 元の文字はどこで始まるっていうインデックスです。で、i がその文字、えっと、サフィックスアレイのインデックスと、様子となります。で、このデータ構造がと、前のアゴリスムを全てすることができます。ほとんどが、えっと、微分探索でできます。じゃあ、サフィックスアレイが、えっと、2つの実装を紹介します。まず、とても簡単な実装が、この実装が、 n2 乗のログ n なので、まあ、結構遅いんですけど、なんかこれだけです。<笑>あの、まあ、さっきのサフィックスアレイとあの t がテキストですね。で、サフィックスアレイの、えっと、インデックスがあります。で、その、これは、えっと、まず、あと、int、あと、まあ、t を読み込んで、で、あの、1から n に、 サフィックスアレイ i イクワル i。これだけですね。で、これをソートして、サフィックスレイをソートして<笑>、で、あの、それは先をできました。i と、えっと、sy をできました。で、このソートがこういうふうなソート関数を使います。あの、t プラス、あと、a のメモリーと t プラス b ものメモリーです。ま、これは、えっと、このソートは a のログを a ので、 で、これは n で繰り返してますので、これは n2 乗のログ n になります。で、えっ、ー、と、a, o of n log n が、あのまあ、ここはどこが遅いかというと、このソーティングが遅いですね。あと、これは n log n のソーティングですので、これは結構遅いなので、これもう少し早くできるといいんですよね。 ちょっとなんか こ, のこれはこのループの中でになります。あの学ばで正しいコードが入ってますので、あれを参照してください。このソートがこのループの中に入っています。じゃこれはもう少し早くすると、あの普通のソートがカウンティングソートに変えます。カウンティングソートが文字列ですので、 最大225号ですね。アスクのサイズになりますので、あの、まあ、これは、えっと、O ー f 25号となります。で、このソートを準備すると、サフィックスアレーの作り方は、ま、ほとんど同じです。ですね。まずすべてインデックスを作って、で、次は、えっと、そのカウンティングソートを行います。 これはもうなんかこのコードも学ばにアップしてますので、あの、ぜひこれをゆっくり読んで解析してください。で、えっと、サフィックスアレイがどうやって文字列の検索ができますかこれはね、あの、バイナリサーチの2回です。1回が、えっと、way, you イ a y in b で、下は、えっと、2回目は下、ユー u インバイナリサーチそうすると、あの、どこからどこまでそのステングが入ってるかわかります。 例えば、えー、っと、<咳>まあ、あの、この C、GA を検索してるんですね。まずは GA と ATA を比較して DA が後で来るので次をここを検索しました。ですね。で、次は上に行くと CA だったので GACA をここに戻ってきました。GA を検索しているとですね。で、次は、えっと、UpperBound。UpperBound も同じ。 eata で da が見つかったのでで次は dh a ここも見つかったのでえっとここは見つけないだから da があのこの2回が入ってます4と0に入ってますで longest repeated subsequence が o f n でできますこれはと i が0から1を繰り返してで 1i と i プラス m を比較しますあの i と i プラス m のスフィックスを比較して l o n g e s がサイズを変えます。例えばドラと i がこれがゼロの同じスフィックスです。a と a が同じなのでえっと s a i i a で始まてるスフィックスが1のサイズです。ここも両方比較すると1のサイズでここを比較しと g を比較するとゼロなんですけど g と ga が lsp が2なので ga が こ の, えまあ、この言葉の一番長いの longest common prefix となります。で、2つの、えっと、言葉を混ぜると、あとこのアウナのど の, あとどの文字列に参加しているのかを追加します。このアウナの定義がそのスフィックスの中でどれのコントロール、制御キャラクターが入っています。あの シャープが入っているとアオナがえっと2つ目の言葉。で、えっと、ドラサインが入っているとアオナが1つ目ですね。例えば、ここは2つ目ですので、えっと、longest ls, えっと、lcp が、えっと、a と n がアオナが違うと、lcp になります。例えば、ここは、えっと、ata が入って、これはアオナ2で、ここは ata が入って、これはハオタイアオナ1ですので、この lcp が えっと、2と1の LCP です。だから、2と1のロングエストカモ u サ s ス r i ングが AT となります。はい。まあ、これは、えっと、サフィックスアレイの、えっと、使い方の説明でした。皆さん、ご清聴ありがとうございました。